はあの、できたら4回鳴らしたらら回しいと思いますあーもう怖い ド, キドキする固く て, て, て、ちょっと強いキする<笑>に下の方はね。 そっちがあれなんかな、はい、あこれでで後ろでいいあー 気持ちよさささそそそうそううっっっききののは背伸びたんちゃみ出しそうッ感<笑>それでさっきのね引っ張るやつれた写真撮られちょっと向こうでいい ええー、大丈夫ですかはいお、はいはいね い, うん、いたー な, なしたうん<笑><笑>よし<笑><笑><笑><笑>ああごい<笑>、はい、おです。<笑><笑> 痛いおぉーお何<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>どの気持ち<笑>あ痛いかもしれませんねあ、痛いんち ょ, ちょっと<笑>硬い感じがします、ねうんうん、なんで寒いかな、うん、ちょっとね、<笑>足冷たい感じがしますので、うんはい、<笑>おいうわぁ あ, あ、そこは足が長くなった<笑>これはちょっと股関節動いてないです、ね。<笑>おお。ボキてなんかなんか取るの忘れる。おお、<笑>めっちゃなった。これ絶対足長なるよな。<笑><笑>えっとこの右の方動いてないですよ、ね、うん。本当。これがまあそのバランスのね。<笑>ちょっとストレッチ。 こ,、はい、そこあれなれて、うん、ここもれてる、ってこんな感じでねストレッチでカコンと言ったら。 動き出します、はい、関節が動き出す腹骨関節ですね股関節、はいうん、パキっていう音でやか、うん、くなるということここがボコンボコンになって、はい、最初は動かなかったですねじゃあ今なら踊れそう、はい、<笑>, 笑結構、腹がパンパンですね、はい、後ろでね、ちょっとリーブを入れま力入ってないですよね ルパンチするういうわ、すごい。<笑>